ゆっくりジェムトムチャンネルごきげんよう、ジェムトムさん、こんなところでお会いできるなんて、光栄です。ジェムトム、この人、だーれ、なんか、すごく怖い。ひ、ひなさん。ど、どうしたんですか、こんなところで。 っってててなんんででですすすかかその無言の言圧力は怖いいけどせめて何か言って欲しいですねえティムトムこの人普通じゃないあの金髪のこと似てるけどなんか怖いのあらあらキカルさんあんな嫉妬ばかりの人なんかと一緒にしないでいただけるかしら私はあんな人のようにティムトムさんを強引に連れ去ったりしませんわそう言われましても全然説得力がないっすよねえあなたどうして私の名前を知ってるの だからなぜ無言あら、ごめんなさい。私としたことがあなたたちが一緒にいることに不満でついついやっぱりこのパターンかよ。本当にマジでどうしたんですかひなさん。いつもと違ってすげえ怖いんですけど僕なんかしたんすかその質問をしているということは心当たりがあるのではありませんか。わざわざ気を使ってお答えしていただかなくても結構ですわ。え、ってことはえ、そうです。あなたがその人とご一緒されていることが 私の一番の不満ですえ、そんなことでひなさんご立腹なんですかというかひなさんとこれとは関係ないんじゃそんなこと、些細なことのように思いでしょうが、私にとっては一大事ですのよ。では本題に、どうしてその方とご一緒なのですかえ、もう一度お聞きしますわね。どうしてその人とご一緒なのですか怖いんだけどこの人。 えっと、この子が僕にどうしても見せたい景色があるからってここに連れてこられただけなんですけどですわね素晴らしい景色を見せたいからとここに呼び出されたからという理由で私を納得させられると思いで先ほどこちらに来てからとてもいい雰囲気でしたわよしかもお二人で抱き合っているんですものお恥ずかしい限りですが嫉妬という感情を覚えてしまいましたわいやマジで言ってるんですけどそれに抱き合ったというより抱きつかれただけで 抱きつかれただけ、ふざけないでもらえませんか。あんなにいい雰囲気だったのに抱きつかれただけ、呆れました。よくもそんな嘘をつけますね。しかも、この私がいるのにどうしてそんな人と一緒なんですか。たまたま幻想郷に迷い込んだだけの人ではありませんか。あ、あの、この子はたまたま来たわけじゃないんです。僕に会いたくて来たらしいです。それに僕、ひなさんに対して恋ない感情はないっすよ。ただの知り合いだとしか思ってないので。 でその人をかばうんですかこの世界のことを何も知らないのに、そんな人と一緒にいては苦労するだけですよ。ここへ来て、1ヶ月経ったというのに、まだまだ知らないことばかりじゃありませんかそれだとゲムトムさん。毎日毎日教えることだけで精一杯になって、後々大変なことになりますよ。それだけで、本当にいいんですかあなたはその人と一緒にいて、幸せだと言えるのですか 黙っていらっしゃるということは、ご自身でも分かっていらっしゃるのではありませんか。あなたは今、役が溜まりに溜まっていますわ。それはもちろん、キカルさんと一緒にいるから、今からでも遅くはありません。私と一緒になりましょう。は分かっていらっしゃるでしょう、ご自分が今大変な状況にいることを。さあ、ジムトムさん、こちらへ。行くわけないでしょ。 確かにピカルは、ミスティックフォレストから来たから。いろいろわかんないことだらけですけど、だからと言って、ピカルと一緒にいて。迷惑とか思わないし、むしろ一緒で い, いっすそれを、たまたま現状況に迷い込んだだけ。あんた、舐めてんすかエムトム、何をおっしゃっているんですか私はあなたのことを思って。確かに大変ですよ。答えにくい内容もそりゃあったんすけど。 でもひなさんのところに行こうとは思わないですだってヒカルに対して散々なこと言ったじゃないですかそんな人と一緒になんか死んでも嫌ですじゃあそういうわけなんで行こうひかるあう、うんじゃあ私もさよならエムトムうん わかったああいう怖い人にはなれないことするもんじゃないな寿命が下手すゃ10年は縮んでるわああごめんごめん大丈夫よ嘘つかないで今確かに寿命が縮んだって言っていたでしょそれは例えで言ってるだけでマジで縮んでないからわざわざバッグープまでかいしなっても大丈夫よ ジェムトム、さっきはありがとう。私、この世界のことまだまだ知らないことばっかりなのに。別にいいんだよ。だってまだ2ヶ月も経ってないでしょうよ。ゆっくり少しずつ覚えていけばいいんだよ。ゆっくりだけに。でも私、あの人の言っていた通り、この世界について知らないことばかりだから、もし、迷惑じゃないなら、ジェムトム、あなたにもっと教えてほしいの。ま まあ僕だって全てに詳しいわけじゃないけど光が望むなら教えるよ僕なんかでいいならまた僕なんかって言ってそういうこと言わないでって言ったでしょもうこれ以上そんなこと言わないで私はあなたと一緒が一番いいのあおおうやっぱりあの二人はいい組み合わせだよね去年この現想郷に来てからずっと思うけど一番しっくりくるんだよね本当にお願いすよ でもあの二人の邪魔はしないでおきましょうピカルの心を読んでみたけどうつ主さんに対する愛情が一番強いみたいだし少し寂しい気がするけど今はそっとあのままにしましょう光優しくえんなじであんまり感情を出さないみたいだけど人間のことが好きなんだろうなって思うやってあんなにがついてるし本当に願いが叶ってよかったっすねうつ主 何も知らなないことばかりなのにあなたはそれでもあの人を選ぶんですか見えるあの人に役が溜まっていく未来がやはりああ言われてもあなたを諦めることなどできるわけがありませんわピカルさんあまり意気にならないでくださいねでないと痛い目を見るのはあなたなんですから M ムトムさんは私が必ず手に入れますあなたにはいつか消えていただくのでご覚悟を よかったですねお姉ちゃんその人と一緒になれてふるさとのミスティックフォレストからデムトムさんに会いに行くと言った時は驚いちゃいましたけど何とか楽しそうでよかったですデムトムさん僕のお姉ちゃんをよろしくお願いしますさっきからずっと気になっていたんだけどあんた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 このクソチビ、使えそうね。